何を取ってるボーイたち水塚、おかおかおか確かにかんたさん、盆栽級オリジナル商品、はい、販売しますそれ<笑>え盆栽道具居ですねを作りましたおおっとか言いつつ、かんたさんが使ってるんですけど、これ 一応ですね、いろんな方々のご意見を参考にしてオリジナル盆栽道具入れを作ったんですでここに盆栽培のロゴも入っている本格岡山デニムを使った盆栽道具入れですちょっと開けてください<笑>片手だからこうやって蓋付きになっております いろんなところちょっとこだわりを持って作ってるんですけどサンタさんの意見どれ入れただいぶこのこことか幅とかねの幅とかその順番とかはそうで一応その様子をいろいろ皆さんで相談して作ったっていう様子を動画があるんでそちらをご覧いただいて、はい、最後に予約販売のお知らせをしますので最後までご視聴いただければと思います、はい 開けてください。僕もまだ見てないんですよ。<笑>あの、ほら、ロゴ入ってるあ。あ、これまだあれだ。作, 作ってるやつかりんじゃなんかちょっと。オレンジっぽいイメージだった。前掛けじゃないっすよ。よ盆栽道具入れう、ね。うん。で、ここ二重にしてるんですよ。はいはいはい、分厚くなってる、あ、熱い。 つきでいいねひもでぎゅって巻けるこれはこういう使い方でもいいんですねぐるぐる巻い て, てそうぐるぐる巻いてあでも細かくていいねこのこれが入れるときに引っかかるうん。これはなんでオレンジだろ引っかかるのは何でも引っかかるデニムとかって縦と横の糸変えるんですよ結構ジーパンとかってかそれをイメージして黄色とオレンジのイメージだったけど なんか赤い。これでも可愛いっちゃ可愛いな。なんか修正点ありますかここ僕もある方がいいのかなってちょっと思ったんだけどちょっと内側にこう入ってる方があまあその方が可愛いかもしれない、ね、ああ今のマイナスじゃんマイナス<笑>まあ一つの穴に一つだけっていう使い方じゃなくてもいいわけだからこういうの2本入れたってういうだろうしいいな、まあ、この色もだんだん良くなってきたちょっと落とさないでくれますよ お前パンパンだな満パンまで入れるとこうなるんだなこっちは当然ほぼ入れるやっぱこれ内側ちょっと入ってた方がいいよね出 て, る出てるもんこれただこんなに道具入れる買うとしたらこんなもんだよね多分愛好家さんの僕ここはこれぐらいかなお客さんのとこ行くときは結構なトライアングルみたいな どう解消すればいいかと普通のやつだとなるなります同じ同じこれの幅が逆なのかなこっちが大きい方を入れた方がいいですねピンセットとかよく使うやつをこっち開け口の方にやった方がいい最初に巻くところの大きさが大きい方が最後大きいの巻くのが大変なんだ逆向きにしますよこれいい ね, いいねこれがいいアクセントになりそう。 意外とでもあ、ね、見た目やっぱこっちの方が可愛いよ、ね。うん。こっちの方がいいね。ひ<笑>ももうちょっと短く切っといてほしい。つぼのようにな。まあ、自分でやってってこと？うん。つまってんの。そうだね。か入れ口があれなんだよ。つまってる。ちょっとね。じ ゃ, ゃあ、ね、じゃここがこう裏地 が, っがる。あぶったかかる。あ、これか。あの日常使いするとる。なるほど。ストレスたまる。ちょっとだからこれ上に出しといた方がいいぐらい。やるんだったら。いやそのやろう、修正しよう。 巻き方が慣れてる。パ<笑>テ<笑>てないいい収まりだ。うん。いいじゃないですか。可、ね、愛 い, い。もっと言って。<笑><笑>これどうぞ。これどうぞ。いいね。これ中これあれはできないんですか。こ れ, これレザーある。あレザー？できると思うよ作れば。んうん、レザーうんレザパテみたいな。 できるよこれをまず逆にするっていうのとここの幅を出す、はい、でここをちょっと内側に食い込みを入れるどうしてもこっちが重いから大きいからあと1ンチか1 5ンチぐらい上の方、うん、このくらいまで通常このくらい刃がありますからここだと結構ここに遊びがう ん, うん。 セセンンチチぐぐらい、うん、あとぐらい。い。なるほどあとミリ短くなってくるのかもしれないですけど。 外に怒っちゃいそうで す,、ねですねうんねまあ、もうちょっときつく、きつめのところに。んろうん。手前に来ればいい、ねね。じゃあそこも修正ですね。作ってみないとわかんないですね。こ, これです ね, ですねこ。ここまで入れたいですよね。ここまで、うん。そこまで欲しいですよね。二、二センチ、二センチでらもうし分ない。<笑>うん<笑> なんか上がりそうだなぁ。まあ、レースがね、二、ね、倍ですからね、二、う、重、ん、にしてるから。これがこう巻いて、まあ、このぐらいの余裕があるわけですよね。じ、うん、るとてこだねない。じ、う、る、ん、はしない、うん。逆に短いよ。見えました。これで抜けちゃってるとだめです ね, <笑>ですね、うん。なるほど、ね。こ<笑>れ深さでなんとかなるのなこの、ここで動いちゃう、うんですよね。うん 深さが短いやつの場合はですけど、もうんうん、2センチここにあれば落ちにくくはなります。ですよね。 これです、うんうんえー、と前回の改善点ここ内側に切り込み入れたんですよ開いた時に、うんうんうん、ここがはみ出ちゃうん で,、うんはいはいはい、でこれを内側に入れて、うんね、でここの深さを 2cm 上げました、はい、でここの引っかかりをなくすために内側にあったやつをここまで出したと、うん、幅をこっちから狭くしていった、うんうん、まあ道具を入れてったとしてじゃないでしょうかねだいぶ前とね前より全然、うん 使いやすさは、うん、ここが隠れれば、はい、一番いいんですよねギリギリだった、ね、これ今短くってあれなんですけどす、ねうん、これだと完全に入るからこの方があのこれがぶれないと思うんですよねはいいいんじゃないでしょうか<笑>、ね、これなら普通に使えそうですか<笑>いいと思いますよこれなら十分もしいくらいかなほら<笑><笑>これ盆栽球の ですああそっか、うんはいはいはい、雑に使って色落ちも楽しめる、うん、だんだん使い込んでいくうちにねいい感じになるんでしょうからういいんじゃないですかね一応ご報告で、はい、大丈夫そうですかね量産しちゃいますよ<笑><笑><笑>サンプル第2弾届きましたご確認お願いします一応いろいろ変更点があるんですけどあと紐の色が変わりましたステッチの色赤からオレンジにああステッチの色 デニムっぽくするようにじゃあちょっと入れてみるか入れてみるああとですねここの深さ2センチ伸ばしましたはいだから前入れた時に結構物落ちたじゃないですかはい、はい、ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ 結構あんね落ちなそうだね。てる多分僕ここぶつくって黒点でぐるぐる巻いてここギュってここでここの中に入れて引っかかるようにする。それが多分楽だと思っちゃう。いいじゃん。うんいい。遊びがない感じがある。遊びな、ね、落ちない。前落ちたもんねこうやってって。ああいいね。じゃあ違うやり方違ったからね。こうしないといけない。いそうだ。 だからこれが凹んでないから、うん、出ちゃってた、ねうん。そうだね。ここがこうはみ出ちゃって、ね、めっちゃ汚れた。ここ改善されて。深くしたからやっぱしっかりこう落ちなさそうだもんね。うん、いい感じ。これもさ、もっとさ、片方に今比較入れてるけど、もっと結構雑に入れると思うんだよね、使っていくと。うん、広くと 大きいやつこっちにして。適当に入れた方がいいよね。うん、普段絶対適当に入れるもんね。まあ、こういうふうに。丸く。いいですね。球が。ちゃんと見えるし、うん。無駄がない感じになってる。こっちだと、なんか、やっぱり。こういうとこも気になったし。で、出ちゃうのとこ。遊びがあったんだよね、やっぱり。ここが、ね。短い、ね、から。ここ良かったね。変、う、え、んね、たら。あと、やっぱ、ここ。 こ全員設計だと内側に引っかかりがあってこうやって引っかかっちゃってこれもう完成でいいかないいじゃないですかね OK、はい、じゃこれをカンタさんに量産する2か月間あえて使ってもらって色落ちを見よう、はい、で販売する時に2か月使った色落ちを見るっていうのはどうですかこれ僕はエイジングしていいんです 普通に使ってどのぐらいかで多分こういうとこに当たりが出てくると思うんですよね最近ねいつも同じところに物を入れてればそれの跡がつくんですそれがやっぱ楽しいじゃないですか自分のジーパンをね色落ちさせるので一緒でっていうのをちょっと検証2か月後でありがとうございますじゃあこれプレゼントありがとうございますはいどうぞ基本使ってくださいはいありがとうございます雑に汚してくださいどうでした いいろろ皆さんの意見が参考になってこれできたんですけど動画概要欄に予約販売の URL を貼ってありますでその予約販売をしていただいて お, おそらく2か月後ぐらいから40発送していくっていうような形になって、えー、数, 数日1週間ぐらい使ってる ?2 週間ぐらいかな使ってますかどうですかちょっと分かるかるかなこの辺がすれていい感じに味が出てカメラじゃ分かんない この辺とかだいぶ簡単色に染まってきたとあここの辺分かりやすいかも分かりやすいなるほどこういうのがいいですよね電流の良さもともとね艦隊さん欲しがってましたもんね、うん、というわけで、うん、お前予約販売開始 で,、うん、で今ちょっと考え中なんですけどその予約先に買った方にはちょっとステッカーを付ける つけようかな、はい、間に合ったら、はい、あのフェスの時好評だったんで結果の方は都会購入の特典で付けようかなと今考え中です付いてなくても来ないでください、はい、とにかく 10% オフで予約販売まあそれがあればそうです、うんね、でこちらの売り上げは全て盆栽の、えー、未来のために使います私の私服を固有すことはありません、はいはい、は大事<笑>別にいいんだけどね本当は<笑>本当はいい本当はいいけど一応僕は僕もう盆栽のことしか使わないと思う 未来のために使わせていただきますので、うんえー、販売しますということで、はい、ぜひとも皆さんご購入お願いいたしますいはい監督さん、うん、なんかうん。<笑>やっぱりこんだけ使って、うん、使うと若干柔らかくなってしっとりし、うん、てくれるでもそれが出てるんですよそれがいいなもうちょっと愛着湧いてきて愛着湧いちゃう愛着湧いちゃう、うん、あのね盆栽教室でみんな道具広げてるじゃないですかああ一番かっこいいね 間違いいなくそれは断言できると思全部、うん、使えば使うほど味が出てくるっていうのがデニムの良さ、ねうんまあ、そういうことなんで、はい、皆さんぜひともご購入お願いいたします予約が埋まれば次があの注文できるんで、うん、追加発注できるんで、まあ、皆さんぜひとも予約してもらえたらと思いますということで、はいえー、ありがとうございましたありがとうございました